おっさんに会ったじゃん覚えてる覚えてるプラドース下着のメーカー始めたって言ってたプラドとかすごく寒かったあは は, はそうその彼が最近また新しい仕事始めたみたいよなんか最近のうちは脂っこくてかなわん でサプリメントの会社を始めあら誰か入ってきたみたいねうんあたし登場本編ではまだ未登場あ、はあ、次回このあとゾンビ集団が火を吹く予定よあ火は吹いちゃダメんで。 そうになっちゃう。あら、キャサリンじゃない？グループトークに来るの？久しぶりね。<笑>相変わらずテンション高いわね。あら、お菊さんお久しぶり。あげあげじゃないとゾンビ稼業はやってられないわよ。<笑>だいたいゾンビ出る時ってたくさん出るから。 全部モブだしお肌の乾燥もひどいし腐るし昨日もせっかくみやお男さんにデートに誘われたのに唇塗ってたらほろんしちゃったのよね唇ごと切ないわ<笑>ゾンビは大変ねおお 久しぶりでござるなあらベートーベンさんじゃないお久しぶりもうその名前で呼んじゃダメ私はもうゴンダワラじゃないのキャサリンエイトパックスよキャサリンって呼んでね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 手に入れたから、一緒に見に行こう。握手会もあるよ。いやー、さらちゃん、久しぶり。え、行く行く。マジで手に入れてくれたんだ。ありがとう。握手会で手首とか眼球とかいろいろ落とさないようにしないとね。それ、私も行くわよ。楽しみね。 あそのちゃんも行くのふう貞お姉ちゃんんお姉に誘われてたのこれは楽しみになってきたわね<スキル>楽しみいこうかしら。<スキル><スキル> ちょっとみんな待ってよ。私を置いてかないでよ。<笑>何この疎外感？今日わし呼ばれてないでござる。